演ン開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はじゃあチャンネル登録よろしくお願いします蜜缶の全部ベジバイツ蜜カカオニブとパンプキンシナモンを食べたいと思いますうん全部これで野菜の変容素は全部取れるってことなのかなベジってことはビーツって野菜だっけ？うん。ちょっと気になる部分がありますが ではその気になるビーフからいただきたいと思いますあーなんか1食分の野菜白菓子とかなんかすごい大きなこといっ書い入ってるなではその1食分の野菜をこう対面こんな感じです見た感じは普通のチョコレート菓子のように気がしますがではいただきます甘酸っぱくてほろ苦い味ですねこういうのいいですねで口の中でしっかりととろけていくとはちょっと違うか 次はパンプキンシナモンいただきますね、うんうん、こちらは真っ黄色ですね、うん、黄色っていうか黄 色, 色か確かにかぼちゃ色でもありますではいただきますかぼちゃの甘さはしっかり感じられますね本当かぼちゃが好きな人間としては本当にたまらないです こちらのビーツの方は口目出しがみビーツ の, あの独特な酸味がその中にぶわっと広がってきてブラウニー風の食べやすくいチョコレートお菓子と一緒に見事に感じさせてくれましたねブラウニーチョコレートが好きな方にはぜひおすすめできますねこれで栄養がとれるのはうな嬉しいですねというわけでこちらの点数とさせていただきますそしてこちらのパンンンプキンシナモンは 普段食べてるかぼちゃのモンブランとかコンビニとかでもそういうのとは全然違って本当にもうかぼちゃの甘さ全力全開といった感じで口の中に広がってきましたでシナモンはそんなに強烈な感じはなくてあまり癖はなかったですねなのでかぼちゃが好きな方にはぜひおすすめできるほしです自分も好きなのでこちらのペーストさせていただきます本当においしかったですでこの全部というものなんかこういうのも同封されていてなんかこういうペーストとか あと今回の袋詰めとはまた違ったスティックこういうのもあるみたいなのでま た, こうしまた機会があれば食べてみたいと思いますなんかこういう風にして直接買えるみたいですねうーんまた買ってみようかなというわけでご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演武永遠